それでは皆様よろしくお願いします。私は、こういった、あの、なんとかそうみたいな、あの、ところでお話しするのは初めてでして、ちょっといろいろと的外れなことを言うかもしれませんが、あの、ご了承いただければと思います。で、今回お話しするところが、先ほどのデザさんのこのお別れの中の、そのパッケージのところで今、DC キットというものを、あの、うちの研究室が、主に私が作ってますが、 ししてておおりままそこを中心にお話しできればと思いますただ私、プログラマー、いわゆるプログラマーではなくてですね、この研究をする中で、研究はこういうインフォマティクスを中心にした研究はしているので、プログラムは毎日書いてるんですけれども、ただそういったプログラム書くことよりは、こういうマテリアル、材料だったりとか、 ケ, ケミストリーとかプロセス、こういったところの研究をすることがメインなので、そこを研究しつつ、何かこう共通して皆さんにお使いいただけるようなところをこうパッケージ化しているような位置づけになりますので。あの まあ、今回こういうものを作ってますっていうところと、その具体的な内容についてお話しいたしますが、逆にあの皆さんの方からなんかアドバイスいただけると、この早い開発に役立てたいなというふうに思っているところでございます。はい、それではよろしくお願いします。で、基本的に私はあの明治大学で活動していますが、本当に先ほど鈴木さんから何やってるかわからないとおっしゃっていただいたのと、あのー、通りでして、いろいろとですね、あの、大学のあの、立場も 持っていたりとかしてですね、いろんな研究をさせていただいていたり、あと、この株式会社のその CTO を務めて、こちらの DC キットではないんですけれども、この Web サービスを作ったりということもしております。で、あのウェブサイトでそういった情報を公開、ブログの形で週に2日ですね、あ週に2日、週に2記事、 更新したりですとか、あの、ま、tc キットという形でパッケージでまとめて、もちろんの無料で配布したりとかしています。あとは Twitter ですね。こちらの論文読んだ概要とかつぶやいたりとか、あとこういう更新のところをお話ししたりしているところです。テキタブも使ってですね、あの、いろいろと先ほど本をご紹介いただきましたが、そのすべての本にの Python のサンプルコードをつけていて、皆さん、あの、 実行できるような形式で、えー、配布していたり、まあ、GitHub を通じてやったりしております。なので何かあのご興味ありましたらご連絡お待ち申し上げますというところです。で、DC キットを開発しているといいますか、そのままあ、DC キット開発がメインではないんですけれども、この研究しているのがこの金子県で私が主催していまして、学生と一緒に いろいろとデータを解析しています。で、先ほどのお話ですと、今後バイオパッカソンということで、あの、バイオ関連の方がいらっしゃると思っているんですが、まあ、あまりバイオのデータは実は使ってなくてですね、こういう、まあ、バイオ関連で言っても、こう、分子のデータですとか、あとまあ、材料のこういう合成したりとか、合成した後に分析した時のデータ、あとはその、実際にご材料とかですと、こういう工場とかでも製造されますので、 製造されている時のプロセスの時系列のデータとか、こういったものをですね、解析して、こういう機械学習とかデータ解析、AI とか、特使して、こういう数理モデル化します。で、数理モデル化した後に、その、新たな分子とか、新たな材料とか、これを設計したり、で、プラントこういう工場ですと、もちろん設計も大事ですが、その運転管理をしたりと、制御ですね。そういったものを提案していたりします。 ですので、こういったデータですね、結構企業から、もしくは先ほど最初に、あの、いろんな立場がありますて、申し上げた大学からいただいてですね。で、そういったところに、こういう提案をして、で、またその結果、実験していただいて、分析していただいた結果だったりとか、パラントだったら運転した後のデータをいただいて、で、またこのさらに改善して、次を提案したり、こういったことで研究を進めたりしています。 あともう一つ、あの、特色として、オンラインサロンをやっていまして、あの、今日お話しするような、あの、研究の内容のですね、スラックでサロンをやっていたりします、まあ。結構な人数になってきまして、えー、まあ、結構企業の方が多いんですけれども、大学の先生方いらっしゃって、まあ、基本的な活動がこの質問とそれに答えるということなので、もし皆さんも何か、あの、質問等ございましたら入っていただくと幸いです。あの、無料で登録できますし、あの、 企業のメールアドレスとか、大学のメールアドレスだけでなく、なんか Gmail とかでも登録可能なので、もし何かあればご連絡お待ち申し上げます。で、この TCGit の話に移ってまいりますが、これあの、はい、うちの研究室で開発した手法ですとか、まあ、研究する中で、ケモンユマティックスもマテリアルユマティックスもプロセスユマティックスも続けると、いろんな手法を開発したり、あとはその、い, いわゆるスタンダードなこういうデータ解析とか機械学習を、こう、 この手順でやると、こう、いいモデルができそうだっていうのが分かってきてまいりましたので、そういったものをパッケージとしてまとめたものになります。で、GitHub ですね、公開していたり、あと PyPy に登録していたりしますので、あの、Python お使いの方は、あの、いわゆるこの Pip インストール、にゃららでインストールできるような状態にしてあります。 でうちの研究室、結構この、まあ、結構というか、基本的に Python で、えー、研究を進めていくわけですが、あのサイキット欄、よく使わせていただいてますので、このサイキット欄、使い慣れた方にも使いやすいように、基本的に準備をして作るようにしています。あとはその、よくデモンストレーションが充実ということを売りにしているといいますか、何かこうパッケージ の, このプラスとか関数だけ。 こう与えても、これどうやって使おうかってなると思うので、一定をすべてのそのパッケージとか、クラスとか、あの関数の使い方として、この、こういったデータを使うとこんな結果が出ますよ、みたいなおデモンストレーション。 を不足してですね、えーまあ、使いやすいようにしているところであります。で、こういった DC ヒット何ができるのかというところをお話しするために、やはりもう少し研究内容をお話ししておく必要があると思いまして、あの、少しですね、お時間いただいて研究を紹介した、いたします。先ほども、あの、鶴田さんおっしゃっていただいたように、まあ、いろいろやってまして、ケモインマティックス、いわゆる分子設計とかですね、構造生成とか、まあそういった研究もしつつ、 あと、ま、もう少し大きなマテリアル高分子のこういう融合条件とか、先ほどお話 し, しございまして実験計画法、あの本にもしておりますが、あとレイジサイティカ、まあ、言葉とか実際に使われた方もいらっしゃると思います。あとはプロセスインマティクスとして、もう少し装置だったりとか、プラントの規模の大きなところのデータを使った、こういうプロセスの設計だったりとか、予測、あと異常の診断とか、まあ、こういったものをですね、えー、並行して学生と一緒にやったりしています。 で、ケモイマティックスは結構培養の方と近いと思いますので、あのご存知かと思いますが、あまりこう、タンパク質の結晶構造とか、まあそういったものを使わずにですね、例えば薬に関しても、こういった、あの、活性が測定された、あの、IC50 とか測定された、こういう化合物分を使ってですね、分子構造を数値化した X と、実際の活性との Y の間で、機械学習によってモデルを構築。 します。で、構築した後に、この構造をですね、コンピューター上で生成できますので、あの、先ほど、あの、ビットハブに、DC キットに入ってるかどうか、入ってませんが、あの、構造生成するプログラムも研究室で開発してまして、そういったものでですね、これたくさん作って入力すると予測が得られますの で, で、その中でいいものを選んで、これを実際に合成しましょうと。で、合成したら、このデータ化合物群に追加できますので、 で、またモデル再構築して、精度上げていこう。で、次また設計して、こういうモデルを中心に、この分子の設計を回すことができる。もちろんここは実験する必要がありますので、先ほどその企業で実験していただくっていうお話もありますが、あの、利権の、あの、客員研究員でしたかなんかそういった立場もありまして、利権のお邪魔して実験させて、合成実験させていただいたりもしています。 でこういったモデルを作って、次を提案して、で、フィードバックして、さらに上を目指す、みたいなことをやったりしています。で、分子だけで、あえっと、手分子の有化合物だけでなく、無機化合物も扱ったりします。まあ、そうすると、その、化粧構造とかですね、この、その、材料を合成した時の実験条件、反応温度とか反応時間とか、まあ、そういったものが X になりまして、で、まあ、実際、物性とか活性が Y になるわけです。で、この間で、モデルを構築できれば、こういう、え、 結晶構造とか、実験条件とかはコンピューター上で仮想的に生成できますので、で、予測して、じゃあいいものを次シミュレーションしたり合成したりしましょう。という、またこのループが回せるようになる。で、ここまであのお話しした中でも、やっぱりこの、ケモンユーマティックスもこのモデルを作って、で、大量に生成して予測する。で、またユーマティックスもこのモデルを作って、で、大量に生成して予測する。またあたり、同じで。 あったりしますの で, で、そういった共通するところを、こう、DC キットの形にまとめている。そんなイメージになりますで。そういった具体的な研究としてですね、例えば、あの、エビ君も卒業してしまった学生がいるんですけども、あの、理研との共同研究でですね、この反応の予測というか、触媒設計です、ね、をしていました。で、理研の方でですね、こういう、あの、バックワードハートィッククロスカップリング、スープミアラークロスカップリング、まあ、いわゆる一般的な、あの、あの、この競争的に起こる をですね昔からら研究していらっ し, ゃいましていいっゃまただ、メカニズムがですね、なかなか難しいということで、放射器体学習で何とかやろうというのがきっかけで取り組んだテーマであります。これ、触媒の構造ですとか、この機質の構造ですね。これを技術化して、この4の化合物の収率とか、この化合物の収率を予測しましょうというような研究をしておりました。 で、まあ、このデータだけでなく、他の論文のデータも追加した、この定義学習と呼ばれているものですけれども、これも DC キットで搭載しましたが、あの、利用したりしていますで。そうするとですね、こういう4の修率の実測値と予測値、この修率の実測値と予測値、こういった、あの、精度で予測できるようなモデルができましたので、じゃモデルできたらですね、じゃこのモデルを使って職場設計しよう。 で、ビクはですね、あの、二つ、まず、触媒設計しまして、で、その、一つ目が、四の収率は高め。で、一方、この収率は低い形で、こう、選択肢を持たせて、で、もう一個の触媒は、この四の収率は低めで、で、この収率は高めに、えー、推定できた、触媒は実際に作って合成してあげると、まあ、実測値として、あの、かなり合う結果になったと。いう結果得られましたと。で、その後ですね、そのベース、ベイズ体的化先ほどあの、 す田さん、お読みいただいた本の中に詳細書かれているんですけれども、このちょうどベイズ最適化っていうのが、この外装を探索するのが結構優秀な方法でして、でそのまって、収、えー、率を超えるような触媒、えー、設計も成功したということになっています。でこういったベイズ最適化ですね、何も先ほどの化学構造、触、ま、媒、あの設計だけでなく、 こういったプロセスの設計もできます。で岩間くんはですねあの、いわゆるプロセスインフィマティックスの方で、エチレンからエチレンオクチンを作るプラント、まあ、工場をですね、まあ、設計しますという話をやっておりましたで。ここでもちろんそのプラントを設計するっていうことにはあるんですけれども目的、難しいこととしてはですね、目的変数、あるいわゆるケボインマティックスとかマテリアズインマティックスっていうところのその活性とかですね、物性ですね。その、例えばあの IC50 と、あとアドメット で、やると、6個の目的因数になります。もちろん、副作用とか考えると、もっと目的因増えますが、で、ここのプロセスでは、目的因子8つありまして、で、すべて達成しないといけない。要は、8つこれですね。それ、1年オキシドの、その、流量とか濃度とか、もちろんそうですが、中間体としての、その濃度とかですね、こういったものもですね、ちゃんと目標の範囲に入っていないと、その、プラントとして、え不適合ということになりましたので、まあ、岩本くんの方で。 そのプロセスシミュレーションを駆使してですね、この24個の設計変数ですね、えー、一連の供給量、入り口の流量どうしたらいいのかとかですね、反応器の長さは長くしたらいいのか、短くしたらいいのかとかですね、あと温度とか、これ上流との断水とか、まあ、こういったものを設計しました。8つあったのですが、あの一例として4つ載せますと、これまたベージ再結果になりますけれども、このシミュレーションとその機械学習による次のプロセスの設計、これをこう、 繰り返しやってですね。で、138回目ですね。その、この全ての、この赤線がですね、目標の範囲を示していまして、範囲の中に入ってると、えー、良いということになるんですけども、結構これも目標高くあったりしたんですけれども、最終的にこの星のプロセスを設計できたという、まあ、こういった結果になったりしています。あと、プロセスで言うとですね、あの、実際のこの時系列データも使いまして、例えばこのプロジス において測定が難しいもの。あの、例えばガス黒系じゃないと測定できないとかですね。そういったものを Y にして、いわゆるこの温度とか圧力とか、あの、センサーでですね、えー、ピピッとすぐに想定できるようなものを X として、この間のモデルを作ってあげればですね、このリアルタイムに測定される温度とか圧力とかから、これリアルタイムにですね、温度とか密度が予測できるということを達成できたりします。 またもちろんそのヒードバックしてデータを追加するとモデルも再構築される。ということで、またこの、いわゆる工場で扱うようなデータを解析する際もですね、このモデルを作って予測するということは一緒ですので、このあたりもですね、あの、マテリアルズニューマティックスとかケモニューマティックスと合わせてう DC キットの形にこうまとめたりもしています。で、こういったことをしていますと、やはりですね、あの、アプローチニューマティックスの例ですね。 こういった工場でですね、実際ポリマー製品を作っているんですけれども、そのポリマー製品ですね、この密度がですね、この上限と下限に入らないと出荷できないという状況で、こういったですね、密度を変えたときに、この上限に入るかどうかっていうのは非常に大事で、で入ったってことがわかるのはですね、この密度の値、これサンプリングして、この密度計で数時間後にやっとこの値がわかるので、ちょっとこの遅いんですね。 で、遅いので、この先ほどのモデルを一緒に使うと、この赤線みたいな、やっぱりリアルタイムに測定値がわかるので、これを下回ったっていうのは、この時刻にわかるよ、というので、重宝されたりしています。ということでですね、いろいろとやっています。で、この上限を超えた時もですね、相当ついたモデルによって、こう、早期に、えーこの超えたということが分かったりしてるわけです。そうするとですね、やっぱり逆解析という話になるんですけれども、Y を入力して X を取得する。これモデルの逆、 解析になるわけですが、実際にやってることはですね、やっぱりその上限下限を設定して、大量のサンプルを生成する。つまりこういったたくさんサンプルを作って、すべてモデルに入力して、では予測して、で、予測結果が良好な仮想サンプルを選択するという、まあ、こういったですね、えー、ことにすぎません。ですので、X を入力しては予測することに、順解析を繰り返すことになってしまってですね、これ疑似的な解析にすぎないわけです。これ、ベイルサイテも同じ流れです。 なので、その y の値から x の値を直接的に予測する、これ直接的解析法を開発しています。で、これもですね、まあ、D、もちろん dc キットに入ってるわけですけれども、例えば、低分子の有合物データの間で、この特徴量と物質の間でこういうモデルを作れたとすると、まさにこの y の目標値を、例えば、この y と x の間の関係が、こういう確率密度分布で表現されるようなモデルになるんですけれども、y の値を 決めるとととその確率が高いいころという形で、x を計算できたりしますでこの X の計算できますので、その、いわゆる順解析をする必要がなくてですね、直接的に、もう Y の値に入力すると X を予測できるという形になっていますで。もちろんですね、そういった実際に、えー、実験計画法で検証したところですね、このベースサイティと比べてですね、 現在から結構100回とか実験回数かかっていたところ、この直接的圧解析法でこう数十回で収まったりする結果も得られたり、これ横軸実験回数で縦軸、この目的変数の値としたような。現在的ではこう実験重ねてもですね、あまりこう Y が向上しなかった例において、GMR、これ直接的圧解析法でこの目的変数がかなり急上昇するそういった例も得られたりしています。 で先ほどあのご紹介していただいており、あの今回あの、研究発表させていただきましたが、あの詳細はです、ね、こういった本にもあの、例えば機械学習の具体的なあのアルゴリズムとかです、ね、やり方とか、記載させていただいておりますので、あのぜひあのご興味ありましたらご覧いただければと思います。でそういった、ね、あの研究成果をです、ね、こうまとめたもの、これは DC キットになります。先ほどご紹介した通りタブとかピ パイパイで入手可能でございます。で、その d ジキットでできることとしてはですね、まあ先ほどの研究内容に準じた話ということになります。です例えばその先ほどベイサイティ化で触媒設計したりとかプロセス設計したりという話をいたしましたが、まあそういったものをですね、まとめてできるようにしていたり、先ほど申し上げたようにデモンストレーションがですね、ございますので、例えばベイサイティ化がどのような形で行われるのか、つまりその 次の実験条件を提案するってことなんですけれども、それはどのような形で提案されるのかっていうのをデモンストレーションで確認できたりします。あと、モデリングとしてですね、いろいろあの、開発しています。あの、いわゆるこの可視化の手法ですね、GTM。これ、非線形の可視化。結構その、線形ですと主成分分析とか有名だと思うんですけども、まあ、非線形の手法もですね、こういった形で、えーで 提供したりしています。あと、先ほど、直接的解析、つまり、y の値を入力して、そのまま x を出力できるものもですね、こういう青字で書いてありますが、あの、開発して、あの、dc キットで利用できるような形にしています。もちろん、このレアもですね、デモンストレーションありますので、まあ、とりあえず、動かしてみるということはできたり、あと、データだけ変えて、あの、同じことをしたりということが可能になっています。 あとは、その、これ、プロセスにンまマティクスの方ですね。工場で予測するところでですね。工場なので、日々運転している中でデータがどんどん追加されていきます。なので、そのデータをうまく活用して、適応的にモデルを更新していくような技術もありまして、こういったものを DC キットで提供したりしています。あと、いろんな学習方法。あの、経営学習やられている方、お気 に, になったことあるかと思いますが、あの、たくさんモデルを作るアンサンブル学習とかですね。 教師なしデータをうまく活用するような環境シャリ学習とか、これはあの、モデルの適用範囲によるサンプル選択も可能なものになっていたりとか、あとあの、先ほど職場設計のところでいろんな論文のデータを使っていますって話をしましたが、それをですね、達成するための転移学習とか、こういったものもですね、ディジクトに搭載したりしています。 あと最適化として、これスペクトル解析に使うような最適化手法があったりとか、あとこれサポートベクター回帰あの解析分析手法で、神経のモデルが構築可能な手法があったりする中で、ハイパーパラメータは結構時間がかかるんですけれども、最適化に。その高速な最適化可能になったりとかですね。あとこれも結構マニアックな話かもしれませんが、いわゆるサイキット欄でですね、よくやるグリッドサーチ CV ですね。これ、結構不安定な時がありまして、この安定版を作ったりもしています。 あと、サンプリングですね。あの、例えばトレーニングデータでそれというのを分けるとか、いう時にうまく分けられる方法として、ケナドストアルゴリズムですね、搭載したりしています。あと、例えばモデルの評価ですね、あの研究室としても力を入れていまして、やっぱりそのオーバーフィッティングを防いだりとか、予測性の高いモデルを構築するためには、やっぱりそのモデルの評価をする必要がありますので、ね。 モデルの適用範囲とかですね、ダブルクロスバリデーションとか、このテストデータとトレーニングデータに分けるのに変わるです、ね、サンプルが少ない時にも有効利用できる評価方法なんですけれども、これ搭載したりしています。あとワイランダマリデーションとかですね、これもサンプルが少ないにあにオーバーフィッティングを検知するような評価の方法ですね。あとこれ、あのうちで開発した方法なんですけれども、例えばクロスバリデーションに代わる さらにサンプルが少ないときにですね、こういう中点を使った評価方法とか。あとこれもですね、この偶然の相関を見分けるような、まあそういう指標。あとこちらが、あの、これプロセスインワティクスで使う時系列データ用の R2 帳とかですね。あとこれは可視化手法、先ほどの GTM。GTM をそのマップサイズとか、その、えー、RBF、 カーネルの、その、パラメータをいろいろ再計化しなければいけないんですが、じゃあその指針はないので、可視化の手法がいいか悪いかを判断するような、こういった指標も開発したりしています。あとは、あの、簡単ですが、その特徴量選択ですね。こういった方法も、えー、え開発したりしていまして、搭載しております。えですので、あの、ぜひご活用いただいたりとか、あと、あの、まあ、この後ですね、ちょっと私も、 そのツールを作成するのが専門家ではありませんので、またアドバイスいただければと思っているんですけれども、まあ基本的にあの、その PC キットを作って、まあパイパイであの、配布した方が皆さん扱いやすいので、そういった形にしていますが、では手順もですね、あの、なんか、え統立てて勉強したわけじゃなくて、結構ウェブ上であの、いろいろ調べながら、あの、実施しただけだったりします。あとバージョンの上げ方の方針もですね、これ結構適当で、今、 あの、多分 2.7.2 ぐらいになったのかなと思うんですけれども、ええー、まあ細かい修正したらこの Z の部分を1上げたりとかですね、機能を追加したらこの Y の部分を1上げたりとか、あと結構使い方変わったらこの X 上げてバージョン12から2に変えたりとそのぐらいの感じでやったりしています。あとまあドキュメントですね、あの、なんかそんな丁寧に作り込んでるわけじゃなくてですね、結局ブログにご搭載したら掲載してその機能を えブログに表すというようなことでやったりしています。あとテストの仕方はですね、やっぱりこう研究で使ったものですので、例えば論文にあの、この d c ヒップに登載されてますと書いてですね、デモンストレーションで実行するような形にしてでそれでまあテストできるようなことにしております。 あとは、この継続的なインテグレーションの仕方としてはですね、まあ、g i t h がそれに相当するのかなとかですね。あとま g i t 研究室の学生がいろいろ、あの、研究で使ってますので、その使用感で確認するとか、まあ、そういったところも踏まえながら、あの、日々、えー、対応しているという状況でございます。はい。えー、私からの発表は以上です。あの、もし、えいろいろアドバイスやですね、もちろん質問も、あのー、歓迎いたしますが、 一緒に議論できますと幸いです。どうもありがとうございました。先生、ありがとうございました。えっ、ー、と、じゃあ、えっ、ー、と、参加者の方から何か質問やコメントなどあればお願いします。ケモンインフォマティクスとマテリアルズインフォマティクスとプロセスインフォマティクスの中で、はい、プロセスインフォマティクスは、あの、私はあまり馴染みがないんですけども、えっ、ー、と、その分野、 で、えー、と説明変数 X ってどういう情報なんですかね。あ, ありがとうございます。えっと、プロセスエンフティクスですねいあの、結構幅広いです。幅広くて、です例えばその、プロセスを設計するような、こういう工場をこの作りましょうという話ですと、例えばその原料の流量とか、あとこの、例えば反応器の その情報、その反応器の体積とか、大きさとか、形状とか、あと反応器の中の、あ反応器における温度とか、あとこういう、えー、装置 の, その高さとかですね、そういう装置を特徴づける量が、えー、説明変数、設計変数だったりしますし、もう少しその実際の時系列データとかになりますと、実際のプラントで測定されているその温度とか圧力など、 こういうプロセス変数のセンサーの測定値なのが X になる場合もあったりします。あとはそのスペクトル情報もあったりします。例えばその反応期中でその NIR をそのスペクトル毎秒毎秒測定したりですとか IR スペクトルですね。ポリマーを重合しながら連続的に測定したりとかそういったものですとそのスペクトルが X になったりするときもあります。 よく、ケモンインフォーだと、スマイルスとかなんか決められた、こう、記述詞みたいなのを使う人が多いと思いますけど、プロセスインフォーの業界だと、そういう、なんていうんですかね、データの表現の仕方の標準化みたいな話ってあるんでしょうかありがとうございます。えっとですね、標準化っていう話は出てこないですね。というのも、その、例えばケモンインフォーですと、いわゆる構造がまずあって、 その構造をどのように数値化するか、その機械学習で表すためにどのように X として表すか、っていうところの議論になってると思います。はい。例えばその分子量とか、その部分構造の数だったりとか、まあフィンガープリントのような、その検索用の数値ベクトルとか、まあいろいろとやられたりとか、もしくはその最近ですと構造をその画像として捉えて、その グラフニューラネットワークとかあ、グラフ構造として取られて、グラフニューラネットワークとか、画像として取られて、コンボリューションとか、そういったものがあったり、つまり、その、こう、科学構造をどのように数値化するか、っていうところでですね、あの、どう、じゃあ標準的な数値化の方法はどういうものか、っていう流れがあると思います。一方で、プロセスインマティクスとかですと、基本的にもうすでに数値化されています。でも、温度を使いましょうってなったら、その温度の絶対値、その、その値が、 そのまま X として使いますので、なので、その、もちろんそのプラントのどこで測定すればよいかっていうのは、あの、議論にはなりますけれども、それ結構プラントごとに、その、測定する対象が変わったりしますので、そこまでその全体で、プロセス全体、プロセスイマティックスの世界全体で、こことことこう測定しようとか、そういった、あの、標準化までは出てきてはいないというのが現状になります。 あと、使われる機械学習のモデルとしては、教師ありが多いんでしょうかえー、っとですね、あ本当にいろいろ使いま す, います、はい教師なし。教師なしもですね、例えば先ほどの、えー、GTM のような可視化も、あのー、やりますし、あとクラスタリング。 のような教師なしもしますし、あと、例えば、ケモンヒマティックスで言うと、この構造の生成のような、はい、はい、まあ何学習っていうのかわかりませんが、とか、ああ教科学習とかですかね、そういうのも使いますし、なので、その、基本的にモデル作るって意味では、教師あり学習を使いますが、その、え、前処理ですとか、それも含めて、目的に応じて、いろんな学習を使い分けているというのが、はい、 現状です GTM はあまり聞いたことがなかったんですけども、非線形な次元圧縮手法だと思うんですけど、はい、おしゃるんですそれは実際にやってみて、PCA とかではこう見つけられないようなクラスターが出てきたりとかしたんですかあそうですねその PC で見つけ られない、まあ、クラスターが見つかったというよりは、やっぱりえ特徴量が100個とか200個とかある中で、それをぎゅっと二次元に圧縮しないと、目で見えない状況で、より多くの情報を二次元に載っけることができたという、そんなイメージですかね、はい、でその結果としてもちろんクラスターにこう固まっているなっていう可視化も見られたりもしますが。 それよりは、たくさんの情報を2次元空間で見ることができるというのが大事なポイントかと思います、えっと、バイオの分野ですと、TSNE とか UMAP とか、こういった時期なしくよく使われているんですけども、こちらの分野ではどうですか、ね、使われてますかそうです、はい使われてます。 あの、サイキットランに、あの、あったり Umap も別のライブラリがありますので、あの、Digit に搭載しませんでしたが、はい、あの、可視化するときに結構使われたりしています。なるほど。うん、結構その、プロセスインフォマティックスでも、この異常の診断異常の検知ということで、結構その、プロセスのデータもですね、例えば、三つ化学の例ですと、こういう反応器の温度とか圧力とか、 いろんな、あのこれこうこう、ポリマー製品を作っているプラントなので、モノマーの濃度が二重変数だったりしますので、それをこうどう可視化するかといったときに TSNE で二次元に圧縮して、でこっちがその異常っぽいクラスターかなとかですね、そういった議論はしたりしています。あとあのバイ、バイオですと、あの その最近ディープラーニングで昔の問題を解いてみたみたいな話がよく出てくるようになったんですけども、えー、とケモンインフォとかプロセスインフォとかそちらの分野ではディープラーニングっていうのは使われ始めてますかそうですねあの結構前から使われてます。あのやっぱりこのプロセスのデータ、あの本当毎秒とか毎分とか測定値が得られるので結構データ としては溜まってます。なので大量のデータを効果的に処理する、複雑なモデルで処理するといったところでですね、デ、え、ィ、ー、ーブニューラーネットワーク使われて、この Y の予測もそうですし、えー、異常の検知、異常予測、といったものにですね、使われたりしています。あとはその異常の診断ですかね。うん、のいわゆるその説明できる AI とかで、えー、代表されるように、XAI とか言われてますが、その 説明するという意味合いで、ですね異常を診断するということ、作ったモデル、構築したニューラルトワークの診断するということ、あ解釈をするということで、異常の診断に使われたりもしています、まあ、ちょっと性能はやっぱりデータサイズ依存あ、データサイズとかサンプルサイズ依存だと思うんですけども。うんえーとうん ディープラーニングをやってみて、その昔より性能が良くなったみたいな報告はもうあるんでしょうかあそうですね、あります。ありますが、やっぱりその毎回毎回ディープラーニングがデータが多いからといって、ディープラーニングが良くなるということでもなくてですね、やっぱりこ評価っていうのは大事だと思ってます。その例えば、ディープニューラルネットワークも比較する中で、それだけでなく、SVR も、あとガウス仮定回帰も、もちろん線形 の, その PLS とか、 リッツとかラストとか、そういったいろんな手法を、こういう手法を、このバリデーションして、ちゃんと評価して、じゃあこのデータセットに適した手法は、そのどれなのか、ニュ ー, ローネットワークなのか、それともガス化定化しないのか、これちゃんと見極めた上で、その設計に使うというようなことを、まあ、重要なこととしてですね、こういう評価に力を入れたりしています。 ちょっとディープラーニングはあの GPU のマシンを用意したりとか、いろいろあの気軽に試せない感じもあるので、えっ、ー、と、個人としてもあの、そこまで行かずとも、もう少し非線形の、えっ、ー、と、うんうんうん、小規模なモデルで対応できるんじゃないかなと思ったんで、はい。あいやっぱり実際サンプル数してないとですね、ディズニーアルトワークはあのトップには来ないですね、来ないことが多いですね。はい、そうですね。うん はいケモインフォを、えー、とこれから始めるってなった場合は、えー、やはり Python で始める方がいいでしょうかそうですね、はい、もう私も全面的にお勧すすめします。Python 一択だと思いますやはりあの RD キットの存在が大きいんですかねそうですね、ケ、はい、モイマティックスっていうところの RD キットの存在も大きいですし、あとやっぱサイキットラーン。 あはい。じゃないですかね。二台ヘモーマティックスでよく使うライブラリーっていうと、そこの二つ。もちろん可視化という意味では、マットプロトリブとか、もちろん使いますが、うん、はい。コアとなるのはそこだと思いますねあ。すごい、あの、よくできてますよね。なんか、はい。フィットとかプレディクトとかなんか、うんうんうん。だけで。 あのどんな、はい、書き方だけど、全然違うモデル試せたりして。いすすごいな、はい、なんで、それも踏襲して、このモデリング手法については、このフィットとプレディクトでできるように、はい、してます、ねはい。という意味であの、こちらもそうですね。